q n g o クスから平野市要26、岸裕太27、神宮寺裕太25が脱退するまで残り18日。平野と神宮寺は脱退と同じ5月22日、主演映画の PR を残す岸は今週にジャニーズ事務所からも退場する。 平野さんと岸さんはジャニー北川氏去年87と誓った海外進出を目指すとも言われていますよね。一方で芸能関係者の間では退場後の平野さんの仕事に期待と注目が寄せられています。かつて同じボイズメンで活動していた赤素英二さん29との共演が実現するかもしれませんからね。芸能プロ関係者。 近く同じ時期にボイメンに在籍していた過去ボイズメン、通称、ボイメンは、東海地方出身在住の男性メンバーで構成された名古屋発のご当地男性アイドルグループ。現在は6人組だが、2010年の結成当初は数十人が在籍。グループがメジャーデビューする前の前身プロジェクトには平野と赤ワイもおり、平野は2011年まで、 赤素絵は赤素絵、赤素守るの名前で2012年まで在籍していたのだ。一緒に活動していた期間は1年ほどでそこまで深い関係ではなかったと言われています。ただ、平野さんと赤素絵さん、その他のメンバーが笑顔で写る写真なども確認されています。しかし、実は今は、二人の共演は NG になっているんです。 それはかつてボイメンに在籍していたというのが大きいと見られています。二人が一緒になったらボイメン時代の過去に注目が集まってしまいますからね。全能。資格それぞれ俳優として第一線で活躍するも共演 NG。金プリのセンターとしてグループを引っ張ってきた平野だが、映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から、 連続ドラマ、クロサギ、日本テレビ系、で主演を務めるなど、俳優としての評価も非常に高い。4月22日にスタートした坂口健太郎、31、主演の、D.R. チョコレート、日本テレビ系、も、当初は平野が主演するはずだったという報道もある。 そして前での、黒詐欺では、各メディアが行っているドラマ賞のいくつもで、主演団優勝を受賞している。一方の赤須は絵も、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。通称、チェリマホテレビ東京系、への出演をきっかけに大ブレイク。石子と羽男そんなことで訴えます ?TBS 系、NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。 現在放送中の風間大やけおや教場、ゼロフジテレビ系、ペンディングトレイン8時23分明日くんと TBS 系にもメインキャストとして出演している。四角、紫輝くん退社後は赤素 A2 くんと共演もあるかもね。ツイッターには、赤素くんもボイメン。平野志洋くんもボイメン。 名古屋にこんな綺麗なおこらが行ったとは、赤諏訪へと平野共演してくれないかなから、紫輝くん退社後は赤素 A2 くんと共演もあるかもね。といった声も上がっている。お互い第一線で活躍しています。がこれまで共演はありません。しかし、平野さんがジャニーズ事務所を退場すれば、過去の縛りも関係なくなるでしょうから共演 OK になるはず。 ただ、民放キー局には、未だにジャニーズ事務所への忖度がありますから、二人の共演は、実現は難しいかもしれませんが、映画や配信作品だったら問題ありません。すでに一部芸能関係者の間では、超イケメン同士の共演ですごい作品ができるのではと、期待が高まっていますよ。前での芸能プロ関係者。 ボイメン出身の平野赤瀬ワイが同じ作品で持ち前の演技力を競わせる日は近いって近く、風間さんではない表情、赤祖 A2、木村拓哉から熱血演技指導中な超貴重オフショット。赤瀬ワイは、表情ゼロ、で木村拓哉50、演じる風間をやけおやでバディを組む売りげん子を公演中。 同作の出演で俳優としての評価はさらに高まりそうだ。